聞いたんです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート32になりますそれではご覧ください前回筋彫りが一通り終わってマルモールドを作っていくところからです 穴も開け終えたので全体のバリを取ってからパテで傷を埋めていきますそれではフラチップを貼っていきます。 このプラチップは上下に C 面をつけてから貼ります。 乾いたら高さを整えてマイナスモールドを追加していきます。 次にこのサブスラスターをディティールアップしようと思いますそのためにまずは開口していきますこのあと 0.4 ミリドリルなども駆しして大まかに穴を開けましたヤスリで形を整えていきます ともにやすり終えたら形を確認してパテで修正を繰り返しだいたい同じになるよう頑張ります こうして開口できた状態がこちらになりますそしてここからどうするかがとても悩みましたこのパーツ裏が肉抜きになっていてそこは裏番でプラスを作ろうと思っているのですがここにフィンをつけた時に隙間から覗けることになるので中にスラスターノズルのようなものが見えるようにしたかったのですそうなると 塗装のことも考慮して作る必要があり、さらにこのサブスラスターの裏が段になっていて、ただ板を乗せるわけにもいかなかったのです。なので、まずはこの段差を見えづらくするよう加工していこうと思います。段の高さが1ミリほどだったので、1ミリ角棒をかませていきます。 ここは瞬着でしっかり固定してしまいますとりあえずはこんな感じになりました。 次はここに貼るパーツを作っていきます開口した際、パーツの肉厚よりも内側にモールドが来ていたのでプラ板をその断面に合うように加工していきます。 スラスターのズルっぽいものを作っていきます<音楽>ここはこうすることで内側だけでも塩水状にできると思ったので実践しています そして適切な長さでカットします。最初の板にさっきのを入れるための穴を開けますさっき穴を開けた時に一緒に 0.3 ミリプラ板にも穴を開けておいたので。 これを穴2つがつながった楕円形のパーツにしようと思いますそれではこの3つのパーツを接着しようと思います 接着できたので裏からこれを入れてみようと思います今のうちに言っておきたいのですが今作っているのは見えるかどうかすら怪しいところなのでいろいろと実験をしている状態ですなので完成したときに見えなくても構わないつもりで作っています次はフィンパーツを作っていきますまずは、 裏板を開口した穴の幅に合わせてカットしました。カットする前に縦に筋彫りを追加しておきます。何度か試し切りをして。 角度と長さを調整してからカットしていきます何枚使うかわからなかったので多めにカットしておきましたタガネでクランク状にしていきます 辻じりしたところで一段落としておきますそうしてこんな感じになりましたさらにこれの先端を薄くします。 それでは、接着していきます。 裏の作ったパーツを仮付けしておきます。